ニナちゃんボードキラリン<音声>あなたに相談う<音声>うん、うん、そうじゃなくて<音声>なんていうんだろう決意表明 リナちゃんボード、シリリ。明日の本番の前にあなたに見てほしい。初めてのリナちゃんボードなしのパフォーマンスはあなたに一番最初に見てほしい。ありがとう。 お待たせボードがないとなんだか落ち着かないし怖いねでもこれが私みんなに知ってほしい私だから今の私ができる一番素敵なステージにパフォーマンスにしてみせる楽しませるよ 分かるの証拠楽しそうあそっかそういうことなんだそうだね。 そうする。でもその前に私のステージ見て今だけはあなたのためだけに歌うよ。